こんにちは、アブロードです。今日はですね、日本を脱出したい、海外行きたいなと思う人におすすめの3つの準備の話をしていきます。皆さん、海外出たいなとか、日本からちょっと出てみたいなっていうふうに思ったことありませんか僕も海外出たいなと思っていて、自分が住みたい場所を今探しながら旅してるってい う, う状況です。今現在は福岡で生活しながら、日本と海外を行き来するような生活をして、で移住先を探してる段階です。 で実際に僕がこの生活をする前って銀行員として働いていたんですけれども会社員として働いていましてどうやってこういった生活をするために準備をしてきたのか日本を出たいなと思った時にやってきた3つの具体的なエピソードをまとめていこうと思います僕のチャンネルではこうしたですね世界各国の生活の仕方だとかコスパのいいコストパフォーマンスのいい生活ができる国だとか日本の都道府県をぐるぐると回ってますよかったらチャンネル登録をしていただいて、えー いいいねボタンとよろししくお願いします今日はですね日本を出たい人がやるべき3つの準備って話をしていくんですけども皆さんどうですか最近の日本ってやっぱり少子高齢化でとかあの年功序列 で, でもトヨタが言ったように終身雇用がなくなりますよっていうこととかって結構もうリアルに現実化してきましたよねでそうなった時にじゃあ個人的にどうすべきか会社が自分を守ってくれないと思った時に個人として どう対策すべきかっていう話を今日はしていこうかなって思ってますまず僕がやったことを何かっていうともう一つ目、一つ目は日本にいなくても仕事ができる環境を整えることですこれ超重要で日本の会社に勤めているからこそ日本がデフォルトした日本が破綻した時にもう助けてくれないんじゃないかって僕はすっごい危機感でした やっぱり日本を出たいなって思った理由は日本の生活がちょっと合わないなとか思ったりだとか銀行の生活って何か思ったのと違うなと思い始めてちょこちょこと調べ始めたんですよねで日本にいなくてもできる仕事をすればいいんじゃないかという結論に至り僕はあのウェブマーケティングだとかウェブ制作だとかあとは動画編集だとかを仕事にするようになりましたこれ結構良くて何がいいかっていうとう もう要するに、もう今の時代ってパソコン1台で仕事ができるじゃないですか。例えば、Excel を使って事務作業だとか、もうそれも一番簡単なことですよ。ワードを使ってライティングだとかっていうふうに、もうパソコンでできる仕事がバンバン出てきてますよね。そういった仕事をしてる人たちに会いに行って、でどんな仕事をしてるのか、もうめちゃくちゃ詳しく聞きました。そうすると出てきたのは、要するにパソコン1台で仕事ができる状況なのに、それを使わない手はないなということです。で えー、海外で生活してる人たちフリーランスで何をしてるかっていうとやっぱり w i f i で日本に対する仕事をする w i f i で仕事完結できることをみんなやってましたこれを気づくことができてで実際どんなことかっていうと動画編集だとかライティングだとかデザインだとかマーケティングだとかっていうのを皆さんやって。 てたんでその仕事の中で自分がででできそううななことをつつずつやってっててい今に至るっていう感じですなんで僕はフリーランスとして独立をして今会社を持ってるんですけども正直もういろんなことやってます本当何でも仕事にしてやろうっていう気持ちがあったんでもう何でもやってますそれぐらいの気持ちで行くと日本にいなくても仕事ができる環境ができていくんでそういった意味で日本にいなくてもできる仕事をやるっていうのはポイントです。で あのじゃあ実際どんな仕事をしたらいいのっていう方はあのよかったら僕の概要欄あの動画の概要欄に、えー、おすすめの仕事だとかを貼ってるんでよかったら方法だとかも見ていただければなと思ってます次次に準備したもの何かっていうと荷物を最適化することですこれすごく重要でミニマリストっってて今流行ってますよねミニマルな荷物を、えー、自分で整えることによって正直移動しやすくなるんですよ例えばあの皆さんが ホテルに泊まるとか日本で旅行するときってどれぐらいの荷物持って行きますか昔僕もキャリーケースに荷物いっぱい詰めて持って行ってで1泊2日で帰ってくるってことをしてたんですけども正直そんなに荷物っていらないんですよね僕の場合だともうパソコンもいらないぐらいになってきたんでもうスマホでこの動画も撮影してますしスマホで仕事の連絡だとかも撮ってるんでもうスマホで仕事ができる状態とで必要なのは服 なんで、まあ、服と仕事道具があれば生活できるなっていうぐらいのミニマル化を進めていますで荷物をミニマルにすると移動がしやすくてで移住もしやすいのでやっぱり引っ越しってすごく労力がかかったり例えばソファー持ってたり冷蔵庫持ってたりベッド持ってたりすると引っ越し業者に見積もってもらってとかその、ね、不要品回収でどうやって処分しようとかっていうことにいろんな時間がかかるわけですよ。 そういうミニマルじゃないいろんなものを持っておくとその処分にも時間がかかるので僕は今もうリュック一つぐらいの私物で生活できるような状態まで来たという感じです荷物を細かくしてあ細かくじゃないミニマルにしていくと日本から海外に行きたいなと思った時に移動しやすいっていうのが2つ目のポイントになりますで一番再現性があるのは何かっていうとホテルに泊まってみることですよね やっぱり海外行ってみて実際その雰囲気だとかは知らないといけないんでやっぱり3つ目のポイント3つ目の準備っていうのは引っ越ししてみるとかその国に実際に行ってみるっていうことが3つ目のポイントになります僕がよく動画でフィリピンだとかタイとかジョージアすごくおすすめですよコストパフォーマンスが良くて日本よりもブックが安くてプラスビザも取得が簡単でとかあとは w i f i が日本よりもスピードが速くてとか フリーランスとして w i f i で仕事完結できるようなパソコンで完結できるような仕事を持っておくとそういった参加国フィリピンジョージアタイで生活しやすいですよって話をバンバンやってますで実際国内でもよくて日本国内でもいろいろとあの空き家問題だとかに取り組んでいる地方自治体があったりだとかあとは移住制度をしっかりと組んでいる佐賀の唐津だとかいろんなところにいろんな仕組みがあるんですよサービスが。 そういったところに実際行ってみて移住してみてあこれ違うなとかこれいいなっていうふうに思っていろんな場所を移動していくことによって日本でいながらあの日本の生活をしながらコストパフォーマンスいい方法だとかを知れますしプラス日本にいながらできる仕事 Wi−Fi イイで完結できる仕事の形を知ることもできますしでミニマルにどんどんどんどん荷物を減らすこともできるんでまずは自分が気になる場所に行ってみる。 実際に引っ越してみるということを繰り返すとすごくミニマルでコンパクトになるんじゃないかなというふうに思っていますで実際ですね町おこしだとかをしてるところと僕今後コラボしていこうかなというふうに思っていて何でコラボしていくかっていうと僕結構あの移住関係の仕事だとか興味があるんですけど昔鹿児島のところでフリーランスの養成学校というかフリーランスの講座だとかを講師したりだとかしてるんですけども 僕が今後ですねオンラインサロンでフリーランスの留学っていうコンセプトのサービスをバンバン打ち出していこうかなというふうに思っていますこれ何かっていうとオンラインサロンでやってるんですけどもフリーランスってやっぱりスキルアップだとかってしたいじゃないですか動画編集ってどうやってするのとかデザインってどうするのとかライティングってどうやってやったらいいなっていうふうに思ってる人もいっぱいいる中でフリーランス興味を持ってる人が勉強できるスキルアップできる合宿を今後やっていこうかなというふうに思っています えー、プレでですね今からあのフィリピンのセブ島で、えー、留学というか合宿をやっていこうかなというふうに思ってますご興味がある方は Twitter から、えー、僕の Twitter フォローしていただいて、えー、チャンネル登録もしていただいて情報をバンバンアップしてるのでよかったら見てみてくださいで中身何するかっていうと例えば Twitter の発信の仕方 個人で発信するっていうのが今必要ですよねっていうふうに言われてるんですけどもじゃあどうすればいいので動画編集必要ですよねとか今流行ってますよね ?YouTube じゃあどうやって発信するのとかでスマホで発信できるっていうふうに言われてるけどじゃあスマホを使ってどういうふうに編集してるのっていうようなちょっとした細かいスキルをアップできるようなフリーランス留学を今後もバンバンやっていくんでよかったら参加してみてくださいこうやってですねやっぱりもういろんな世界各国で ね、移動しやすい世の中になってるのでなですなんでまずはそういった情報があるっていうのを YouTube だとか無料の媒体でゲットしてあじゃあどうやってそれを再現するのかなっていうのを人に会いに行ったりだとかこういうふうに講座を。 やっててててるところに参加ししてみて情報収集をどんどんんいってでいざ海外に出てみてあこれいいなとかやっぱ日本がいいなと思ったら日本に戻ればいいですしで日本の田舎も今は加速が進んでるので空き家の問題だとかで移住のプログラムをやってるんでよかったらそういったプログラムに参加してもらって移住体験をしてみてでどんどんどんどんミニマルに荷物を減らしていくのもいいんじゃないかなっていうお話を今日はしてみました皆さん今日の動画いかがだったでしょうか日本脱出したいなとか海外行ってみたいなっていう人に